精一杯踊らせていただきますのでお手拍子お心の拍子など何卒よろしくお願いいたしますそれでは参ります。 絆をあげる だいじ い, いかい。 の, のままっ散らす夢をますさますあっっいしく切りかかる天使たち 明了 I'm <laughs> sorry.